今回1種目20秒のお腹引っ込めみ台所におすすめなアグラデッドバッグを紹介します今回片足組んで行うことでお腹の奥を使うことができます20秒という短い時間で呼吸をしっかり意識できます腹筋の上部中部下部お腹全体今回4種目やっていきましょうまず肘をつきましょうそして足を組みますこの時に お尻が床について腰が浮いていると思いますこの腰を床につけたり戻したりしましょうこれを息吐きながらやっていきますあとふーふーっていう感じで腰を床につけます腰が床につけれないと腹筋中はお腹の力が逃げてしまいますしっかり腰を丸めてお腹を引っ込めて 前反対行きましょう腰つけた状状態態が腹筋の最中の状態です次は腰を床につけたまま。 息をしっかり吸って吐きますスター秒から七秒息吐きます吸って腰を床につけて息を吐き続けます反対も一緒です行きましょうスタート ふーっと息吐きながら腰を床つけたままお腹 ど, どんどん引っ込めるで吸って吐くお腹どんどん引っ込めて腰を床つけたままそれでは復帰メニューに入ります足を組んで手で足首を持ちましょうこれで体を起こして止まっておきます スタートふタでトき長く吐いて、さっきの上半身を作ります。腰は床につけて。さあ、反対です。足首持って、体を起こしましょう。スタート。 息止まらはい足また組んで今度は手を伸ばして上に起きたら戻りましょうスタート これが一番首が疲れると思うんでこの後はね楽になりますオッケー反対も一緒です行きましょうスタートマイペースでいいですよ背中が少し抜けばいいです 次はまた足組んだら、今度はね腰浮かつけて足を動かしましょうスタート。できれば足を下ろしても腰が浮かれないように下腹を動かしましょう。 です。行きましょう。スタート<音声>。ラストです。足を組んだら、足を上げる。 腰床つけて体を起こす。これでキープです。ラスト行きましょう。スタート足組んでおきましょう。これで下腹すごい疲れます。息止めないように吐いて。 さあラストいきましょうスタートあい d a a a